6代目です第1回6代目がちょっと欲しいものボッチテントっていうのは、まあえー、幅130高さ160奥行き130ぐらいの真四角のテントで室内用ですお部屋の中に小さな部屋を作ってしまおうと。 一人ぼっちの空間を作るためのテントらしいです。えー、<笑>この中に、まあ、大体のデスクが入るということで、デスクを入れてパソコンを置いてで、こもって仕事をしようというものらしいです。自宅にスペースがない私にとってはとても欲しい商品かもしれません<笑>。防音の方はそんなないと思いますけど、えー ちょっと欲しいです、すでこれですね。えー、さっきちょっと Amazon でこれのレビューがあったんで見たんですけど、えー、購入はやめた方がいいですというレビューがありました。弊所愛好家の私は設置してすぐにあれ外に出たくないという心の声に気づいたと。家族を捨てテントにこもり。 ネットゲームやふんふん動画に開けくれるこんな最低の私に一家の大 黒, 主っぱ大黒柱たる資格はありませんとコメントがレビューにありましたなかなか面白いテントですね私もその一人になるスペース、えー、自宅でこの動画撮影ができるかもしれないと思うとちょっと欲しいなと思ってますまあそれを置くスペースで嫁さんに文句やれそうなんでまあ 会しませんけど、えー、ビビラボっていう会社のホームページで載ってます、えー、ぼっち店頭トぼっちの方ぼっち愛好家の方ええー、弊愛好家の方おすすめですでは6代目でしたお